皆さんこんこにちは203です今回はキャノンデールのスーパーシックスエボですね先代のスーパーシックスエボのカスタムした車両をだいぶ軽量化したんで紹介していきたいと思いますではまず重量から測っていきますえ5 1 8キロですね クリンチャーでペダルなしで5 1 8キロさらに軽いですね、これ、チューブラとかにしたら5キロ切るかもしれない、4キロ台が狙えるかもしれないですね、それでは各パーツ見ていきましょう、まずはハンドルですね、ボントレーガーのトリプル X っていう、インテグレーテッドバーステムスっいうやつで。 えー、ステムとハンドルが一体型になったものねこれで確か 240g 以下だったと思います 230g 台だったかなと思いますちょっとておきますねこれかなり軽量で、えー、ハンドルステムそれぞれの超軽量なパーツを合わせたものよりさらに軽量になんで多分これより軽いハンドルってなかなかないと思います ケーブルなんですけども、えー、とシフト系は DI2 なんで、えー、DI2 ケーブルですけども、えー、ブレーキケーブルの方がアウターケーブルをジャグワイヤーのエリートリンクとかですねこちら黒のものを選びます黒のつや消しなんて結構車両にあってますい、ね、でこれが普通のアウターケーブルよりも 50% 半分の重量になるということで えー、これでも結構、あのー、重量を落とすことができますねはいそのまま、えー、フロントブレーキに行きますけども EE ブレーキですねやっぱ軽量化する時にリムブレーキで一番簡単に軽量化できるっていうとこの EE ブレーキがまあ簡単に、えー、軽量化できます前後セットでペアで 180g 台なんでデュラーエースよりも全然軽いですね まあ、ちょっと値段の方が高くはなるんですけども、えー、軽量化する時にはかなり有効なパーツになりますクイックリリースですねクイックリリースこちらディズナーのものなんですけどもカーボンの、えー、取っ手のところとシャフトはチタンになってますこれがすごい軽くて 40g で前後で合わせて 40g ぐらいですね普通 120g ぐらいするんでもうこれだけで3分の1近くの 軽量化になるんでえまそうですね 80g ぐらいの軽量化ですかねこれはコストパフォーマンスめちゃめちゃいいですね5000円ぐらいで買えるんで5000で 80g ぐらい軽量化できるっていうのはかなりえコストパフォーマンスいいです軽量化には必須かなと思ってますえっとホイールがですねアライズパフォーマンスの ARP50TLCS っていうやつでえショップオリジナルの カーーボンクリーチャーですかねでそれの中でも限定みたいな感じで、えー、重さが全部合わせて、えー、1265g しかないですねあの50ミリハイトで 1265g とも驚異的に軽いですねで、えー、スポークも全部カーボンなんですね、まあ、このスポークのこの作りを見るとアールシスをカーボンリムにしたみたいなそんな感じの作りにちょっと見れます で乗り味はそんなに何て言うんですかね悪くらいしあの普通に空力もやっぱ50ミリ入っていいし軽くてやっぱ進みますね全然軽快なんで普通にこうメーカーもののカーボンディーププリンチャーと比べても全然遜色なく走れますんでかなりいいホイールだと思いますチューブなんですけども 中、えー、ボリートですね中ボリートの 50mm の、えー、クリンチャー用のやつ 39g ですこちらを、えー、前後とも入れてます、えー、意外と空気の抜けがそんなに速くなくてまあ今のところ実用化は全然できるかなっていう感じはしてます乗り心地も悪くはないですねでタイヤなんですけどもブリヂストンの R1S の 23C ですねこれもめちゃめちちゃゃ軽いタイヤで えー、まあちょっとなんか寿命が長くないみたいなことは書かれてるんですけどもまあちょっと使ってる感じだと全然問題なさそうですねただ僕が走ってるいつも走ってる道っていうのは街中とかじゃなくてすごく何、えー、ですかね綺麗な道というか車しか走んなくて、えー、人が通らない人が歩かないような道のなんですかね、えー、田舎道なんでゴミとかが。 ゴミとかそういうないう鉄くずとかなんかいろいろそういうもの落ちてないような綺麗な環境の道でしか走ってないんでかもしれないですけどまあパンクはちょっとまそういう道だったら全然パンクとかもなさそうだし、えー、普通に使う分には全然問題なさそうですでえー、っとコンポがディラエース9070の DI-2 ですねバーテープなんですけども、えー、これもディズナーだったかな えー、まあ、かなり軽量のものですねすごい薄いんだけどもまあ何、えー、て言うんですかね生地の触り心地はすごくいいんで、まあ、結構実用でも向いいですけどとにかく軽いですねサドルなんですけどボントレーガーのトリプル X の、えー、カーボンサドルですね包丁 68g67g ぐらいで超軽量ですね普通のまあ サドルが 200g ぐらい軽量なものでも 130g 前後ぐらいなんでもう本当に超軽量ですねこれに変えるだけでも本当に 100g、えー、以上簡単に軽くできるんですけどただ、えーまあ、デメリットとしては高いですね結構いい金額するのとあとほ、まあ、本当のカーボンなんで乗り心地は、まあ、合う合わないはすごく出ますね後ろも。 ブレーキと、えー、ジャグワイヤ ー, ーの照りというの辺も変わらず で,、ね、でボトルケージがボントレーガーのこれもトリプル X のカーボンボトルケージになりますねこれも 15g 前後超軽度ですねそれを前後付けますでフロントディレイラーとリアディレイラーはシマノのジュラエース Di2 の9070番台です ス プ, ロケですね、スプロケがこれも軽量で t n y の超軽量アルミコングっていうのでこれがまあ12から 25t なんですけどこれで 110g と、えー、アンデュライズのものと比べても 670g ぐらい軽いんですかね、えー、結構ここでもあのまあこれ中古で買ったんですそっと安く買ったんでそういう意味ではコストパフォーマンスっていう意味ではかなり良かったと思いますただまあ仕様はちょっと注意が必要であんまり何て言うんですかね あんまり入力で、えー、力をガッとかけると運びするんで、まあ、くるくる回す人だとは全然問題ないですけど、えー、ダンシングでガシガシ踏むような人だと向いてないかもしれないですねで次が今回の勢力の肝になるんですけどもク、えー、ランクセットですねキャノンデールの SISL2 っていうクランクと、えー、チェーンリングがスパイダーリング SL っていう まあ、どちらも、えー、アルミなんですけども、えー、超軽量のクランクセットになってます、えー、チェーンリングの方は大きい派と小さい派ですねそちらが、えー、一体型になって成形されてるんでそこが軽量化のポイントになってますねこのクランクなんですけども手袋、えー、じゃなくて実際は日が当たってよく見るとブラウンブラウンっぽい感じのです、ね、チョコレートっぽい感じの ちょっと高級感のある色なんで、えー、これはなかなかいいです、ね、今回クランクセットで合わせて 540g ぐらいですかねえー、っとデュラーエースのクランクセットがまあ 620g から 30g ぐらいなんで 100g 弱ぐらいこれで軽量化できてますクランクで 100g 軽量化かなり大きいですねで、えー、左のクランクなんですけど今回バイオニアの、えー パワーメーターがついてるんでそれで多分 20g から 30g 重くなってるので実際はまあセットで 520g 切るぐらいのクランクセットになってると思いますフレームなんですけどもキャノンデールの2016年ぐらいのやつですかねスーパー6エボですね今の1つ前の方になりますこれのブラックインクっていう ブラックインクっていうあの塗装をかなり軽量化したものになってますね、えー、このフレームなんですけどもこういうまあ細かい小物込みのフレームで重量が 750g 超軽量ですねリアリレーラーハンガーとか抜いたらもしかしたら 600g 台になるかもしれないですねでフロントホークですねこちらも超軽量で えー、コラムカットした状態で 240g ぐらいしかなかったですね、なかなかまあ、280g と2 9 0グラムでも超軽量だと思うんですけども、も普通のフロントフォークってたい 340g とかなんで、それが 240g 台、えーまあ、フロントフォークだけで 100g 軽くなってですね。あの フレームが結構なね、グラムとか、まあ、600g 台まで入ったりの超軽量っていうのは結構あると思うんですけど、フロントフォークが 240g とかっていう超軽量は、まあなかなかないと思います。えー、シートポストがんでキャロンデールの純正の付属のシートポストでカーボンのものなんですけど、これがまあ 185g ぐらいですね。 えー、塩ビのものにすればもうちょっとだけ 10g ぐらい軽くできるかもしれないけど、まあ、3万円ぐらいしそうだったのでちょっと今回は諦めました、うんはいえー、今回はキャノンデーズのスーパー6エボハイモッド、えー、仙台モデルですねこちらをどこまで計量できるか、えー、しかもクリンチャーでどこまで計量できるかってことでちょっとやってみたんですけども プ、えー、リンチャーでペダルなしで5 1 8 k ロですね、まあ、中ブランにしたら多分4キロ台入るんじゃないかっていうような感じの、えー、今回のカスタムですで僕の中でもそのこの軽量モデルというか軽量カスタムの、えー、動画ってすごい人気コンテンツとか再生数も出てるんで、えー、今後もまあ来年来年また挑戦できたらなと はい。